ご視聴ありがとうございます。ちもちもです。踊り子号、185系を走らせてみました。20年前の模型なので、モーター交換したいなー。全レール、脱線しないで走らせることができるようになりました。 この辺りのレールは接触が良くないみたいですつまみは 50% の位置ですもっと低速で走らせたいですねカクンって止まっちゃいました改善していきます ご視聴ありがとうございました。